えこんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですねスムーズなアクセント移動ということでまず、えー、ち, ちょっと質問もあったのででこうアクセント移動ってねなんかこうダウンストロークとかアップストロークっていう話をするんですけどこれちょっと基礎的なのでまずフルストロークっていうのがこうねフルストロークっていうのはここからスタートしてこう要は90度ね 90度のとこからスタートして90度戻ってくるやつこれがフルストロークと言いますでタップストロークっていうのはまあ僕は幸三さん砂の幸三さんになった時は7センチ以内7センチ以上上げたら殴るって言われましたがが同じストロークです要はスタートの位置からスタートの位置が上がってるだけで同じところにバックしてくるのをまあ 相対的に考考ええてフルスストトロローーククととタップストロークと考えますだから、えー、普通は通常ノーマルの場合90度と、まあ、僕の場合 15, センチ15度ぐらい で, よくますで音量っていうのは高さで変えるのででこれをつなぐためにダウンストロークっていうのがあるんですね。ねでアップストロークっていうのは こ, のこれをつなぐために7センチ以内から こ, うこれが一番不自然な動き。 これアップストロークって言うんだけどただこれって音質変わるんですよダウンストロークって握りしめちゃうこれと例えばそのっていうのと音が濃くなりませんかでロックのの演奏なんかっていうのは 全部ダウンストロークでいいんですよでいいのね。だけどジャズの場合はこれ使い分けます全然雰囲気違うでしょ同じ16本ってねだから、えー、こういう音色ってすごく大事なんですよそしたら僕が一時期こうアクセント移動している時にダウンストロークを握りしめちゃうと<音楽> こうなりがちじゃないですか。でも、これって握りしめてるんで、ここだけやたら音圧が強いんですね。これが、なんかすごくこう、アコースティックに混ざらない気がして、一時期すごい考えた時期があるんですけど。握りしめない。要は。握りしめちゃうんではなくて。こう。下でこう、バンってバーンとしたの下で、ポって、なんかこう、当たった後に。 こう押さえてあげるイメージこれがダウンストロークでダウンストロークっていうのはだから本当の本当の意味まあダウンストロークっていうかこれは握り締め込むタイプのダウンストロークもあればこうアクセントを自然にアクセントをつけるためにはこう下でこうこれを直線的にやっちゃうとものすごくこうつながりが悪くなるというか。 全部弾んでって、高さがボールのの反するのをこう、アップストロークをうまく使って押さえつけるっていうか握り締めるというかは下でちょっとこう上がらないようにこう、当たってからちょっとこうちょっとこう上に制御してあげるっていうのと上げるのはちょっとこう無理やりこう上げてあげるアップストロークっていうのがいわゆるアップストロークの芸術って言われるぐらいで要は。 僕が考えたのは噴水と一緒でね噴水ってこう結局そのポンプで上に上げるから上げるからその位置エネルギー使ってピューッとこうなったりするわけだからこれもそのまま放っとくと同じ音量しかできないけどこうやって自分でエネルギーを上げてあげるみたいなそしたらそこにアクセントが生まれてでまたその生まれたアクセントを続けるんだったらこう下でチュッとキャッチしてあげる。 こういうふうにするようになってから同じ音色感でのこ う, タタタタタ こ, う, こ, うこういうふうに上がったり下がったりする感じそこの部分だけが急になんかアクセントが。 痛いいじゃないですか「なんかや!」って感じがするっていう感覚ねイメージ的にはこう僕がこう教わったのはろうそくの火がツーっとなっててでパチッパチッってなる感じで握りしめちゃうとろうそくの火が消えちゃうんですよ でこうアクセント移動する感じだからこうそれをゆっくりでちゃんとできるようになってるとポイントは多分その質問した方のポイントとしてはえお答えするポイントとしてはその握り締めない握り締めずにダウンストロークするっていうのをしっかり練習してもらうと多分うまくいくと思うんですよ。握り締めちゃうから多分早くなった時に 早くなったときに握りし一個一個のアクセントごとに握りしめてたら多分間に合わないんですよ。なので高さだけをコントロールする<音楽>。こう タ, タタタタタタタタっていう こ, うこのずっとこのフローソクの炎が消えないようにこうこういう風に音がはズれたりしている感じのイメージ。<音楽>こうえー。 バディリッチとかがアクセントでよくソロで使うんですこうちゃんとトンってこう持ち上がってもちゃんとこう帰ってこれるようにこうジャンプしてもちゃんと着地できるようにあのね金メダルを取りましたけどねあのスケートボードのスケートボードみたいなバーンってジャンプしてちゃんと下にこう着地する イメージですねなのでそのジャンプしただけじゃなくてちゃんんとと着地するここも念頭に入れてこうそんだけ蹴るって感じだからだからアクセント移動っていうのはアクセントっていうのは90度って言ってるんですけど相対的なものなのでここがフルストロークだったらここはタップストロークになりうるしここがフルストロークだったらここがタップストロークになりうるしっていう感覚で要はそのこう。 そのアクセントはもうこれだけじゃなくて、その場に応じてこう音量って変わっていくじゃないですか。だから、えー、メゾフォルテとかフォルテっていうのはどういうふうに考えてますかって言われたときに、まあデビッドガルビンバリの教本はですね、えー、っとこう十五度ずつ分けてて、えー、っとメゾフォルテが六十度ぐらい、でもロックだとそれぐらいかなと本当に思うんですね。六十度ぐらい、七十五度ぐらいがフォルテで、えー、な九十度がフォルトシモ。 で全部15度ずつ で, でピアノが15度ピ ア, ニピアニシモが15度ピアノが30度メゾピアノが45度っていうふうに考えるっていうふうに考えてるんですが僕は音楽っていうのは相対的なものであると思っててあの例えば会話をしていてその図書館でのフォルテッシモ図書館の声だとすると通常の声はあのさあのさぐらいの感じでしょ。それがつ あののそこでのメゾフォルテなんですよメゾフォルテっていうのは通常の音量なのねメゾフォルテぐらい や, やや強くぐらいあのさこのあとさちょっとご飯行かないって言った時に、えー、これがメゾフォルテぐらいだけどあのさ聞こえないからあのさでもフォルテシモこれぐらいになるんだけどもし体感だとさ「あのさ」になるわけじゃないですかフ ォ, ルテシフォルテシモだとねだから音量とか声色とかも全部変わるんですよ。だから 今の音楽館の中でのメゾフォルテ今の音楽館の中でのメゾピアノっていうのがちゃんとできるようになってくるとものすごく面白くなる空気感が今静かな場所に行ったのにそしたらそこでのフォルテっていうのは一種 一, 種いつも 一, 種一緒でフォルテシモっていうのはいつも90度じゃなくてそのその感覚でのフォルテシモはこれぐらいだけどサプライズのフォルテシシモを叩きたいんだったら90度にしても全然構わないみたいな感じですね。だから えー、現場に合わせただからアクセント移動っていうのももうだから最初はもう2種類でいいんですよ。っていうふうにやってもいいんだけどうまくなってくるとまあ最後できてないね<笑>っていう感じですかね。こういうこのその場に応じたちゃんとアクセント移動ができなきゃいけないですよっていうことですね。なのでその時に一時期やっぱ僕もすごく練習したのが。 ダ ウ, ンスダウンタップタップアップをきれいにつなげる練習ダウンタップタップアップダウンタップタップアップこういう風にしないこうやってこうやって握りしめたりしない同じ感覚で高さだけが変わってるっていう状況を作るっていうのがものすごく大事かなと思っております。